ハワイの最新コロナ情報をお届けしたいと思います今日はビジュアルを用意しました今日で自宅待機が29日目いよいよ1月になるんですけどやっぱりねちょっとこう精神的にもストレスが溜まってきてるのかうん僕なんかもちょっと寝れない日があったりなんかして。 やっぱりうーんこれからもね、あのー、メンタルにストレスが溜まってくるので ま, またあの将来的不安や経済的な不安がこう日に日にうちにこもってるとやっぱりそれも増幅してきちゃうので行政なんかもメンタルのケアを今後どうしていくかっていうのも考えていくのがさて今日の時点で感染者は596人。 死者は12名ですだけどハワイの場合、えー、ステイホームも1月もやってるのでこれがすごい効果出ていると思います昨日に比べて感染者は4人増加だけ死者はねこの数日あの増加数ゼロなんで家にいて他の人を感染させないそして医療機関をですね崩壊させないと。 いいいいう面ににおててははハワイは非常に成功しているるとと言えると思いますただ、えー、じゃあもう緩めてもいいんじゃないかなと思うんですけどなんとですね自宅待機が5月の31日まで延長されることになりましたもう学校はですね、えー、今年度はもうなくなっちゃったんで子供はまあずっと家にいることが決定したんですが全体的に、えー、ステイホームも 1月以上ですね40日ほど伸びることになりましたこれちょっとはっきりってへこむんですけどでもですねあの方向性としては間違ってないと思いますアメリカでもジョージア州とかあの今あのまだこういうカーブの時に経済活動を始めようとしている州があってあのそういうところではもう必ずリバウンドになると言われてるのでハワイの場合 このようにちょっと厳しめにやった方が緩いよりは絶対いいんじゃないかと思って長い目で見ればこういう風に厳しくやって完全に緩和数上とした方が経済活動の回始もしやすくなるなと思ってますとはいえですね今現在ハワイの失業率はなんと全米ワーストの 37% 失業保険システムがパンクしちゃって一月以上、えー、何の まあ、手当てどころかアップデートもないというところ人がたくさんいます、えー、そしてですね、えー、マスクの着用が義務化されました外に出るときは基本マスクあのテイクアウトの店とかでもマスクしてないと買えないよマラサダのハワイ界にはマラサダありますけれどもマスクないと買えなかったりしますあとでですねそんな中で パブリックパークでは今週の土曜日から運動まあジョギングしたり歩いたりだけなんですけどあー OK になりましたなる予定ですただねここで野球とかサッカーとかバーベキューとか、えー、ピクニックとかはまだしちゃいけないですねでもハワイのそのホームステイホームが う, ーんこうそうしているので これからどんどんどんどん数字が良、あのー、くなってくればビーチの開放も来月にあるんじゃないかとあとちょっとこれ嬉しいニュースこれ<笑>ゴルフ場5月1日にも一定、えー、条件満たせば例えばカートに1人だけとかっていう条件があるんですけどそれを満たせばゴルフ場が開くかもしれません地元ハワイ海早く開いてほしいですねこれ。 不動産関連で言いますと、ここ、バケレンもステイホームしている間、5月31日まではしちゃいけないことになっています。ただ、まあ、これ実質、もう観光客がゼロなんで、バケレンはほぼ休業状態なんですけど、えー、例えばですね、えー、フロントデスク業務があったりとか、えーまあ、フロントデスクがあったりとか、いわゆるホテルとか、あとは建物でこういう宿泊客をフロント業と同じように把握できれば、 えー、それは例外的に、OK、ということにとこななってます<笑>なので一部バイキーバニアとか、まあ、あの対応できるように今予約情報とかを組合で集めるためのことをしていますでもですねこのまだやっぱりハワイに来ないでって言ってるんですけど毎日100人ぐらいは来ちゃってて、えー、それの取り締まりが今すごく厳しくなってます今日もね、えー、2人で 出た若いカップルがコーレンティーン以前に出歩いちゃってであの結局逮捕されて、えー、州外に、えー、帰ってもらったっていうニュースも出てましたし、えー、僕の会社で管理してる物件でもハワイに来たら今もう14日間コーレンティーンしなくちゃいけないんですけど部屋の中にずっといなくちゃいけないんですけどそ の, あのまあ あの命令を破って出ちゃったりなんかするともうすぐそこの建物から退去しなきゃいけない週ら出てってもらうというあの取り締まりがですね結構かなり厳しくなってますえなのでハワイ州本気で今あの頑張ってるなっていうのが分かりますねなのでえこれからどう数字が下がってこういうところ 段階的にに、えー、まずのののの中の人の生活を元に戻すのかっていう、まあ、どうやってやっていくかっていう段階までちょっと来始めてるような気がします、うん、不動産最後の売買なんですけど売買面で言うとかなり、えー、動き様子になってますね、えー、今オープンハウスとかも、えー、やっちゃいけないので、えー、なかなか動いて えー、来なないような印象ですでもね、あのー、実需例えば、あのー、州内の廊下の人が住むような物件はやっぱりあの問い合わせ来ているので投資用に比べたらこっちの方はまだ動いてるかなって気がしますけど も, ま, けどもまだまだちょっと元に戻るまでは時間かかりますが。 えー、今、週では5月頭ぐらいから不動産活動とか、例えば車屋さん、カーディーラーシップなんかは、まあ、ある程度ソーシャルディスタンスを守れば元に戻してもいいんじゃないかという話もしていますので、各業界で様子を見ながら、ちょっとずつ、えーまあ、経済活動を戻していくという動きがちらほら見えています。 いとうそれでは、until next time。アー